ごはんちゃんもう帰ってきただかそうかそしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとなう、うん、サイヤ人たちとの激闘の末地球は救われたしかし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 ナメック制へと旅立つ決意をしたのだった。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 もしかして、もう抽選ができたのかな相談だなんて、僕に手伝えることなんかあるのかな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 部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど、わかりました。任せてください、プルマさん。オッケー。じゃあ頼みたいのは、それじゃよろしくね。 ぼぼくでもなんとか勝てそう。 ぞいやぼ、ぼくでもなんとか勝てそう。 ブ、ね、ルマさんに届けに行こう。 ねこれでよかったですかうん問題なしありがとね宇宙船ババッと仕上げてみせるからはいよろしくお願いします<音声> のごはんくん出発の準備ができたら教えてね出発したらしばらく地球に帰れないから準備はしっかりしておくのよははい出発の準備はもう大丈夫 オッケーそれじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわご飯くんは先にクリリンくんと合流しててね。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 木ほ、当んとだ。やたら強そうなすごい木ばかりだ。それに、ちょっと邪悪な感じの木が、どういうことだ大丈夫だってば。それに、そっちの方向なら、ほら。レーダーの反応で、ボールが四つ集まってるところじゃないそっか。そうだよな。なんだ。ナメック星人たちなんだよ。 ハッハッハビビって損しちゃったなハッハッえああれどこかでみ見たことがサイヤ人の宇宙船だやっぱりゴアン、気配を消せ悟られるぞ ル、絶対に渡さんぞ、はあ、ブルマさん地球にこのことを連絡したら。 一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ごはん。は、はい。わ、わかったわ。とりあえず、亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら、孫くん乗せてまた来てあげるから、往復で二ヶ月ちょっと。待っててね。あ、はい、二ヶ月。 え？そ、そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけいやいや聞、聞きたいのはこっちですよありました、フリーザ様おおよしよし、これで あと三つになりましたね<笑>大切に持ってなさいドドリアさんベジータが狙ってるらしいですからねはフリーザ様たった今ベジータを追ってが到着しましたそうですか早かったですねそれと少し前に現れた二つの大きなパワー反応は 突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ、問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものです。ベジータであれば、キュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は 嫌いあっておりましたので実力はほぼ互角のはずですからどちらにしてもベジータはただではすまんでしょう逃がさんぞベジータこの九医様が片付けてやる そう、だから孫君たちに伝えて頼んだわよじゃあそそれじゃあ私は地球に帰るわ頑張ってねすぐに孫君を連れて戻ってくるからんクリリンさん誰か来ますえさ、ササイヤ人違うベジータじゃないもっと弱い気だ多分ナメック星人だ このあたりのはずだがんなんだありゃえっなナメック星人じゃないわナメック星人じゃねえみてえだぜ何もんだ<音声>見たかよこいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜただの旅行客かま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 木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が来てたのとそっくりだ。パッ フッサフッサフッサフッサフッサフッサフッサ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 フフフ。 簡単すぎてあくびが出るぜ。いたな。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。<笑>ベジータ腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。<笑> じゃあ、いいものを見せてやろうこの俺が地球に行った時奴らから面白いことを学んだけッ逃げ足の速さをけ？戦闘力のコントロールをだーばバカァァァァァァ万二万、二万ァ二千、二ァ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 ーのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うかふた<笑><デッ><笑><くっ><笑><あ>りきる<笑><っ> <banking> いいいいことを思いついたぜ俺も一緒にやらせてくれ手伝ってやるぜフリーザ様いやフリーザは俺も前から気に入らなかったんだわ悪くねえだろくだらん嘘ベラベラととことんムカつく野郎だぜ覚悟しやがれやれなんだやりっこホー はっ汚え花火だ。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 あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応がわかりました持っているといいですね五つ目のボールさあ行きましょう も, もうだめよもうおしまいだ も, もう二度と地球には戻れない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 強そうあっこの穴なら身を隠すのにちょうどよさそうだぞあっあんなとこでいいつまで暮らさなきゃいけないのあっクリリンさん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 ご飯ん見たかははいものすごい力を感じました あ, あのチビベジータよりもっともっととんでもないかもしれないベベジータより強いってそんなえちくしょうああんなやつらからどうやってドラゴンボールを奪うんだ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 たぶんでしょうか多分なできるだけ急いだ方がよさそうだ。